こんにちは G です今回は Ubuntu mate のアップデートのお話今までお使いの mate20.04 を 21.04 にする手順と mate20.10 を新規インストールして 21.04 にアップデートする方法をご紹介します2 0 n 何というのは分かりにくいので この動画では 20.04 はフォーカルフォッサー、20.10 はルービーゴリラ、21.04 はハースとヒッポーという正規コード名で呼ぶことにします。アップデートの手順は本当に簡単です。最初は今ご利用中の 20.04 フォーカルフォッサーをアップデートしてみます。始める前に一言ご注意を。 フォーカルフォッサは LTS なので2023年4月までサポートがありますがハースとヒッポは通常リリースなのでサポートは2022年1月までですと言ってもハースとヒッポは標準で SSD サポートされているなどメリットもありますまずはソフトウェアの更新で最新の状態にしておきます 次にコントロールセンターでソフトウェアとアップデートを開きます。アップデートタブを選んで一番下にある部分 u の新バージョンの通知ですべての新バージョンを選択します。今度はターミナルで画面のようにタイプ。コマンドが長いので説明欄からコピーいただくと便利です。 アップデートボタンをクリックするとアップデートが始まりますアップデートは1時間ほどかかりますアップデートが終わったら全体の様子を見てみましょう日本語入力や表示は問題ないですねログインの時 ユーザーが複数だったので確認してみます。コントロールセンターのユーザーとグループを開くと部分2というユーザーがありました。旧システムでデフォルト設定されていたものと思います。いらないので削除します。フォーカルフォッサでの設定もそのままなんでオーバークロックもちゃんと動作しています。 次はグルービーゴリラからハースとヒッポへのアップデートを試します。グルービーゴリラベースのマテは SSD サポートされてますので最初から SSD にインストールしてみましょう。画面のサイトからラズベリーパイ64ビットを選んでグルービーゴリラのイメージをダウンロード。ラズベリーパイイメージャーで SSD を事前に消去して イメージファイルを SSD に焼きますでは SSD をラズベリーパイに挿して起動してみましょうその際 SSD は必ず USB2 ポートに挿してください USB3 ポートに挿すとマウスキーボードが動きません最初に初期設定画面が表示されますのでジャパニーズ ジャパニーズキーボード、ユーザー名、パスワードを入力します。システム管理からソフトウェアの更新を選んで最新の状態にアップデートします。少し時間がかかりますが我慢。終わったらもう一度ソフトウェアの更新を選びます。今度はアップグレードボタンが表示され、 ースとヒッポーにアップデートできます。これも時間がかかるけど途中何回か確認のウィンドウが表示されるので近くにいる必要がありますアップデートが終わると再起動されようこそのウィンドウが表示されますはじめに c o d ッ c をインストールしておきます 次にコントロールセンターの言語サポートで日本語のインストール部分 u では定番の不具合ファイテクス設定が壊れているのでターミナルで画面のようにタイプしてキーバインドを変更します マテトゥイークでプランクを表示させて見た目を変えます。外観をクリックしてテーマをブラックマテにしますが皆さんはお好きなテーマでどうぞ。最後はオーバークロック。画面のようにタイプして 文末に画面の4行をタイプします。以上で使える状態になったと思います。すでにグルービーゴリラをご利用でソフトウェアの更新ではアップデートできない方は、コントロールセンターでソフトウェアとアップデートを開きます。 アップデートタブの一番下にある部分 u の新バージョンの数値ですべての新バージョンを選択します続いてターミナルで画面のようにタイプアップデートボタンをクリックするとアップデートが始まりますさてフォーカルフォースタからのアップデートと グルービーゴリラからのアップデートの両方ができましたので違いがないか確認してみますシステム管理とコントロールセンターにログイン画面アップがありますグルービーゴリラからのアップデートではユーザーとグループアップに機能統合されたのか削除されていますサウンドとビデオにウェブカモイドがあります Qt ベースの Web カメラアプリで USB にカメラをつなぐとすぐ使えます。設定も簡単で録画もできそうです。ちょっとやってみましたがこんな感じ。ターミナルでも確認してみましょう。画面のコマンドでインストール済みのパッケージがリストされます。 前述のファイテックスモズクだけじゃなくて、ネオフェッチ、h ト t o p ンシェが標準インストールされてますね。最後にハースとヒッポのアップデートの主な内容なんですが、公式サイトには画面のように書かれています。ウェイランドサポートと言っていますが、実際には X11 で動作しています。 ターミナルで画面のコマンドをタイプすれば確認できます。実際、マテデスクトップのバージョンを見てみると 1.24.2 でした。マテデスクトップ 1.26 からはウェイランドかもって噂ですけど、デスクトップを表示しているだけで結構エラー発生のアラートが出たりします。ハースドヒップ、ラズパイ版が まだ未公開なのはそういう事情があるんだと思いますそうハースとヒッポーアーム版はまだ公式には公開されてないことをお忘れなくでも10月には次のバージョン 21.10 が出てくるのでさっさと公開しないと失われたバージョンになってしまうかもハースとヒッポーで4日間 ブラウザを回しっぱなしにしてみたんですが安定しており落ちることもありませんでした。このバージョンは結構いいかもしれません。部分2までをご利用の方にはこのアップデートをお勧すすめできます。話は変わりますがラズパイの各種 OS で Firefox だと YouTube 再生するとき 自動プレイがオンになってても自動でスタートしませんよね。別に必須じゃないけど、機能が制限されているのは気になります。これ簡単に直りますのでご紹介を。Firefox の設定画面を表示して、左袖からプライバシーとセキュリティをクリック。許可設定で 自動再生の設定をクリックします。すべてのウェブサイトの規定値で音声と動画を許可を選択します。2週間前に超高速ブラウザを b i o s と Ubuntu までにインストールして速度比較という動画を公開しました。 その動画の説明欄にあるリンクに誤りがあるとコメントをいただきました。確認したところ、YouTube Studio に書き込んでるリンクは正しいのに、説明欄では表示が省略されているようでした。元データの編集を試しましたが、正しく書き換わらないので、正しいリンクを当該動画にコメントとして貼っています。 ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。今のところ他に解決方法がありませんのでご面倒ですがご了承ください。ご覧いただきありがとうございました。亡き母の法要を取り行いました。コロナ禍なので子供だけの質素な法要です。 お念仏の際、住職の横に見慣れない小さな箱があり、LED が点滅していました。一服の檻、それ何ですかと伺うと、イオン発生器だそうです。蔓、ま、延予防として念仏の際に使用しているとのこと。うーん、なんかモヤモヤするなぁ。 コロナ退散と書いたお札の方がご利益ありそうなんだけど。ではまた次回。